はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画、久々にですね。あのがおねが。ガオー <笑><笑><笑>まあ僕の動画でも何回も撮ってるんですけれども、あのサムライティングさんが企画してくださっているガオ o というまあイベントにね、今回も参加させていただきまして、今回はね、ちょっとね、レギュレーションが異質でございます。というのも、普段はね、ガオーって1日で全部取り切るんですけれども、今回は2日間かけて、しかもメンバーもね、めちゃめちゃ豪華にまあ撮影するということで、今日ね、1日目僕が出場させていただくのは、焼きそばとカレーを食う競技ということで、まあ、今回ね、チーム戦なんですけど、僕のチームがゾウくんと 一緒で相手チームがエビマヨちゃんとシノケンくんの2人とで一応ね制限時間が15分らしいんですよね明日参加させていただくのがなんか2戦あるんですけど<笑>お寿司の勝負と早食いの勝負の2戦ありましてこれはね改めてちょっと明日ルール説明ができればと思うんですけれども合計2日間で3戦挑ませていただきますでも本当にねこれお誘いいただいてありがたいんですけどこれクレームを言いたい ね、クレームを言いたい。<笑>ね、ね、侍ティングさん、クレームを言いたい。気を け, けません。なんでですか<笑>撮影日がね、1月の4日。4日ですよ。三ヶ日の後、普通ね、大会行っていろいろ準備するのよ。あの、節制したりね。なんかあの、トレーニングしたりするんだけど、この年末年始、この忘年会と、一応ね、もういじめ抜いた後に開催ということで、まったく、 <笑>この調整ができてない<笑>状態でございます。まあまあ、参加させていただくのでね、まあ本気で飲みますし、ある程度こう結果残せればと思うんですけれども、これね、僕のせいじゃないですからね、これ結果残すんだったらこ。これはもうサムライティングさんのスケジューリングのせい、これは。<笑><笑> 僕のね、動画以外でも、えー、今回参加するメンバーは個人個人動画撮るんで、まあ、そちらもね見ていただいてそれ以上に本編である侍ティングさんの画王の方も一緒にご覧くださいよろしくお願いしますお願いしますはーいじゃあサクッと始めちゃいますけど大丈夫ですかはい、はいお願、はいしますい では始めさせていただきます。はい。せーの。五四。三。二。一。佐藤です。 ごめんください。 ーーですーーです残分です。く分です 詰まるっっ、うん、すす<笑>すごいいねねめっちゃききつそううでした、ね、麺がこ集計終わりました。はい はいはい、私のさあ、結果発表をさせていただきたいと思います、しのけんゆりちゃんチームがいきますね、あ、ま、としのけ ん, くんからカレーの、えー、食べた配数ですが、20杯目20杯、19杯完食20杯目の独特リーガを計算させていただいて、完食量が 5758g。 今代ちゃんの焼きそばの完食量ですが11回目に差し掛かったところで合計の完食量が3 0 1 4ムーーチーム合計ですが8 7 7 2ムです<笑>、えー、続きましてゾウさんナスカルさんチームの料理いきたいと思います、はいえー、ゾさんの食量ですが えー、カレー23倍目ということで<笑>、えー、完食は22枚ですが、えー、23倍目の量足すと6 7 0 8グラムでラスカルさんも、えー、焼きそば、えー、10回目に手が当たっていたのいうことで、はいえー、10倍完食プラスで3 1 7 6ムーチーム合計が9 8 8 4ムです という感じなんですがちょっと感想を一言ずついただいていこうかなと思いますこれからいいですか